That's、okay. good. 「その前はじけば夢はずむ」 「すてきなたの い,、はい」「よ」「歓喜あふれて商売誕生」「自宿食材」「キの肌よ」「今宵祭りがブレイクを」 ゴー<音楽> ま、たお客様に、はいました、ありがとうございました。はい、力いっぱい円